皆さんこんにちは松の緑摘みはこれから始まる剪定シーズンの序章のような作業だと思います緑摘みについては以前にも解説していますので今日は秋山英一さんの音楽を楽しみながらゆったりとご覧ください you Thank、you 手の違う植木屋さんから庭木の手入れを引き継ぐというのはいろいろ難しい面もありますこの木は6年前に引き継いだのですが 少しずつ自分の趣向に合うように直してきました少なかった内面も増えてだんだん扱いやすい木になってきたかと思います松は最初の枝作りが大変重要でこじれたり間延びしてしまった木を直すのは非常に時間がかかり難しいですですが年数をかけて単年に直していけば 必ず木は答えてくれると思いますご視聴ありがとうございました